えー、2曲目の曲は福島県の、えー、桜よさおの総踊曲「夢の力を踊ります」この曲は福島県でできたんですけども、えー、決して「福島頑張ろう」復興ソングではなく皆さんと一緒に、えー、明日ともに明日へ向かって歩いていこうという強い希望が生きている曲です私たちは希望全開で踊ります皆さんもぜひ希望全開で 手拍子を送っていただいてこの展開会場が希望に包まれるように踊らさせていただきます。それではのりこ構え 滝さんの道が。